平成29年9月25日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、農作物の収穫を神に感謝する頼み祭が行われました。仮拝殿で行われた神事には、およそ70名の神社関係者らが訪れ、宮司が祝詞を読み上げる中、祭壇に今年収穫された稲穂や海の幸、山の幸が備えられました。その後、 参拝者らは玉串を捧げ、神事が終わりました。神事の後、仮拝殿横に設けられた土俵では、今年、神輿しを担いだ氏子などが相撲をして、神を慰め楽しんでもらう、岩の相撲が奉納され、集まった人々から拍手が沸き起こっていました。最後に、参加者を対象に、阿蘇神社の復旧状況の説明があり、本殿前では、 倒壊した楼門に掲げられていた阿蘇神社の変額が公開されました。頼み祭では、参道を馬に乗って駆け抜けながら的を打つやぶさめが行われていましたが、楼門復旧工事のため、走路確保が難しいとあって、昨年から中止されています。神社関係者からは、早いうちに復活させたいと願う声が聞かれました。 넌나를